よいしょちょっと外見てみようかなうんまあ言ってもねまだそんなに始まってない感じよな猫ちゃんもいしあまあそんなにえぐく風吹いてるとかでもないじゃん猫も猫も余裕だよな余裕だ猫ちゃんかおっんか虫バッタ飛んできてるからバッタがちょっと逃げてきてるぐらいで まあまだ余裕だねえまあまだまだ大丈夫あとあと何時間やね34時間したらまたなんかちょっと状況も変わるんだろうけど雨はしとしと降ってて木もそれほどぐわんぐわん揺れてる感じじゃないしねはいよしまだもうちょっとまだまだいけるはい、えー、ちょっと台風外見てみようかなまあ まあ、こんなもんだよね。まあ、その、窓開けてられるぐらいです。夜だけども、夜だけども、なんか停電が起きてるっていうわけでもないしね。まあまあ、こんなもんよ、こんなもん。まあ、あともうちょっと、風がちょっと強くなってきたかな。うん。そんな感じですね。はい。よちょっと、この、海に面した側も見てみましょう。はい、まあ、ここか。 こ木があるから、まあ木見ていただいたらわかると思う。カエルカエルめっちゃ喜んで泣いてるけど。まあ。まあこんな感じね。そこの木見たらわかるけど、それぐらいの揺れっぷり。多分これも何時間か経つとグワングワン揺れてどうにもならなくなるんだろうけど、まあ、この桃玉菜の木がこれぐらいなんでね、この外出てられるし、雨量もその辺の排水の ところ見たら、まあ、タバタバぐらいなんで。まあ、まあ、まあ、様子見って感じです。まだまだ、はい。オッケー。<音楽>